こっちも紹介しましょうか。ぽよさんからです。ありがとう。まーちゃんスタッフの皆さんこんばんは。まえちゃん、よければ私と京マフのお話ししませんか京マフお越しやた大し今年もお疲れ様でした。全部当選し、どちらも結構前の方で拝見させていただきました。黄色い生物めっちゃお似合いでした。なかなか見られないので和服好きの私はめっちゃ幸せでした。オープニングステージでは、マレータソと市長さんに呼ばれた時のまえちゃんの反応が可愛すぎて、そう、マレータソって呼ばれました、ステージで。可愛 い, い、可愛 い, いと隣で見ている母。 の方はずっと揺すっていました。また、アニモノづくりアワードでは読み間違えないように真剣に読んでいる。毎日を見て素敵だなあと改めて思いました。隣のお姉さんがホークスコラボのうち玉やタオルを持っていて、めっちゃ話しかけたいって一人でなってましたが、コミュ障を炸裂で無理でした。<笑>お昼は照り焼きチーズバーガーとブルーベリーシェイクどちらもいただいたのですが、想像以上の美味しさ、バーガーのお肉が大きくてめっちゃびっくりしました。なかなか照り焼きもブルーベリーも食べないので、セレクトしてくださりありがとうございました。ごちそうさまでした。 来年もお越しャス大使お待ちしております。素敵な思いでありがとうございました。お、PS 実はひっそり板場を持ち歩いていました。これが人生初の板場です。毎やに捧げました。また会いに行きます。大好きです。わ、すごーいかわいい ちょっと板板の写真もつけてくれてる<笑>嬉しいですいや今日楽しんでいただけたようで何よりですもう本当でもなんかいろいろ楽しかったなあの照り焼きチーズバーガーとブルーベリーシェイクもいろいろと好きなものを混ぜて作ろうと思っていろいろ考えたんだけど美味しかった私も食べましたお昼にめちゃめちゃボリューミーだったよねうんお腹の空いた学生にもぴったりな感じになっておりましたね<笑> だからさ、オープニングステージでさ、その、色々と、今回の目玉、ここですよ、とか、紹介したりとかするんだけど、その、結構真面目な感じで、真面目な感じとか、もう偉い人たくさん来てる感じのステージだったんです。だから、緊張するじゃん、こっちも。はーって、はーて、ふわ ー, ーってなってて、でも、視聴者が、まれたそうが、すごい、あの、来てくれたので、本当に嬉しくって、ありがとうございます。<笑> も, も, も<笑>う、まま、まれたそう。 いや、ほんとなんか、いろんな人が素敵で、私さ、あの、実はあの、京都といえば、プリコネの、あの、プリンセスコネクトっていうやつのゲームの、魔法ってキャラクターをずっとやってるんですけど、真帆は京都弁のキャラなんですよ。で、内田真也、京都弁を、もうすんごい長いことやってるんですけど、 今だ難しくてもう大変なんです収録ものすごくなんかえー、もう京都弁を覚えることって結構難しいんですよだけどまあ、毎回その い, いろいろ教えていただいて京都弁の指導の方と二人三脚で頑張ってるわけなんだけどなんか改めてでも喋れたらいいよなとか思ったうん本当なんか でも一番、私的にはもう、どの言葉よりもなんか、何回やってもわからんくてね。でもなぁ、私ふ、二つあるんです。今、東京がまあ、故郷ですけど、福岡と京都には一回住んでみたいんですよ。でも、言葉を覚えたいよね。そうそう。福岡弁はいけそうな気がする、なんか。うん。京都弁はすごいハードルが高くてですね。 関西で難しい本当にあのアクセントこうこんな感じだからさ い, やいつかちょっと覚えてちゃんと覚えたいなみたいな気はしてますけどねそのぐらい京都のことを愛してるよという感じなんですけどもはい。